新月はアンナ・フーゴとの再会を果たす持つ者と持たざる者怒りと悲しみが作り出す終わりのないヘイトパラノイア魔力はかくも非常に二人の人生を分かつのだ次回「グランベル満月に金はなる少女の願いを月が眠る」